っていうんですけど、まあソウルオブハイヤってすごいこう元気の出る曲なんです。で、6人でちょっと寂しいんで、あの踊れる方いったら一緒に踊っていただけるとすごくありがたいんですが、より一層元気が出ると思います。どうぞあのご協力よろしくお願いします。はい、お, 願ます<笑>お願いします。踊れません。若い人。 <笑><笑>はいじゃあ頑張っていこうかうん、そうですねえっ、ー、とこれんにきにみんなでね元気よくやっていただけると嬉しいかなと思いますはいあよろしくお願いしますはいじゃあねまた元気に踊りたいと思いますはいお客様に礼よろしくお願いします 強いから逃げ出し。